本場行きますよオッケーオッケー用意スタート家に体重計がない生活7年間を過ごしてきました監督です実家に行けば測れるし温泉行った時に測れるし健康診断でも測れますはいという理由からです体重計を持ってきませんでしたですがというわけでですね普段編集をかなりの時間やることが多いんですけどもたまに鏡を見て「あれ痩せた?」みたいな、うん、あるんですよね 実際に体重計がないと今どれくらいの重さがあるのかやっぱ自宅にあってもいいかなーって思うんですよね今回体重計というものを買ってみましたやっぱ買うからにはです、ね、コスパがいいやっぱそこなんですよねはいというわけでですねアマゾンから商品が到着しましたこちらえー、蓮舫レンホと言いますデジタルスマートスケールはい、えー、商品名なんですけどもレンホ体重体操計<笑> なぎよ、まあいいでしょう、コストが良ければ、すべてよし。はい、でざっくり説明しますと。体脂肪率、皮下脂肪、内臓脂肪、推定骨量、骨格筋、身体年齢、他全十三項目。こちらの上に乗るだけで、すべてがわかるそうです。 さらにですね、こちらのすごいところなんですけども、こちら、スマホで情報を管理できます。さらにすごいのが、Bluetooth。データの管理ができる。こノートとかに書くっていうのを、もう全部、このスマホ1台でも管理できちゃうというですね、さらにですね、登録人数が無制限。要するに、これを1個買えば、家庭でもう全部データ管理ができるという、ここまで聞くと、まあ、お高いんでしょというですね、なん、むちゃくちゃ安いです。聞いて驚きの、 はっ<笑>体重計以外にもその他のいろいろ機能もたくさんついてこんな機能ついたら普通満タン位でいくと思いきや今後はですねスマートフォンで体重管理ができるということになるんですよいやいやいや未来すぎるめっちゃ薄いですよねあ、型番書いてあますデジタルスマートスケール ES26P 1の -p2 お披露目です。段ボールに梱包されています。こちらですね。はい。おしゃれおしゃれというわけで、えー、こちらが本体ですね。結構持ってる方はいるかと思いますね。はい。で、取扱説明書。細かく絵も描かれてて分かりやすいですね。はい。で、こちらが保証書。結構立派。保証、保証上でした。レビュー記入で保証の期間が延長されます。書こうかな。 6ヶ月延長されるそうです。こちらをまこれだけ見たら体重計とは思いませんよね。なんか超未来家電みたいな。で、お技としてはですね、こういう昔の体重計ってめっちゃ重いと思うんですよ。でもこれって、本当片手で、下手すりゃもう3本指で、いや、下 手, 下手しなくてもいいや。 でこちらなんですけどもさっきのですね USB のケーブルですね細長い方をえっとこの先端ですねはいつきましたでこちらですねよくある差し込んで充電するというわけですはいどうも皆さんこんにちは監督ラボの監督ですえではですねアプリの操作方法を見ていきたいと思いますはいでこちらがですね監督のプロフィール画面となりますでここでですね日にちごとの体重を見ることができますすごい便利だと思いませんか はいでこちら月です。はいでなんかちょっとグラフがおかしいことになってるんですけども多分こちら測定ミスですね。はいであと年単位もできます。はいで続いて下なんですけどもえ BMI ですとか体脂肪率はいで1つ飛んで、えー、皮下脂肪ですね。はいでこちら体内年齢です通常よりもですね私監督なんですが4歳若い体内です。 はいでここでですね自分の目標体重と体脂肪率を設定することができますはいで私、監督は60キロを目安としておりますはいでこちらアカウントを作る際にですね、えー、年齢と身長をです、ね、入れる場所がありましてそこに登録したものをですね平均的なものと比べて自分がですねその容量が多いのか少ないのかということを見ることができます。 はいで例えば、ですね皮下脂肪はちょっと多めですねはい内臓脂肪は少ないですねはいあここですすここここですここで、えー、と追加したい人の生、えー、年月日 で, ですね年齢とあとその下の身長ですね、はい、でこのアスリートモードなんですけどもこちらはスポーツをする方はアスリートモードえ特にあまりしない人はアスリートモードなしでお願いします。 してくださいでここカラーなんですねカラー自分で決めることができましてじゃあ自分はオレンジカラーにしようということでオレンジにするとこういったカラーバリエーションも変えることができますので差別化もできますはいであと体重の増加と減少ですねによって音楽をですねその体操系から出すことができますでぜひここはですね実際の体操系を買ってみてどういった音楽が使えるのかというところはぜひ聞いてほしいですはい面白いですよこれ はいであとですね体重計乗るの忘れちゃうっていう方はですねえこういったこの計測のアラームというものがありますのでえここで登録してですねえ毎日忘れないように測ることができます。はいという内容です。はいというでですね今回はえ未来家電の体重計を購入してみました。 いい商品はやっぱりこうやって動画を通して皆さんに伝えたいと思いますのでぜひどうも今後もよろしくお願いしますはいチャンネル登録もしてください励みになりますではまた今度ありがとうございました最後までご覧いただきましてありがとうございます他にもこういった動画を出しております是非チャンネル登録をして他の動画もご覧ください監督でした